こんにちは、G です。今回は Ubuntu までを快適にするというお話 Ubuntu まで 20.04 はこのところ遅く重くなっています特に 20.04.3 になってからは起動後から利用できるまでの待ち時間が長くなってデスクトップももたつきを感じていました 以前の動画でもご紹介したように更新時のエラー多発など不具合も気になりますそこで部分詰まっを早く快適にする2つの改善策をご紹介します1つ目は Mate Desktop 1.26 へのアップデートです PPA なんで公式リリースじゃないですが 画面の URL に情報があります早速試してみました幾分デスクトップが快適になった感じがありますでも元に戻すのはとても大変なのでこの動画を最後までご覧になって納得された方のみインストールをお試しくださいではインストールの手順です Ubuntu までを起動してターミナルを立ち上げます 画面のようにタイプしてください終わったらアップデートです。 続いてアップグレードしますアップグレードには少し時間がかかります終わったらリスタートします システムモニターでマテデスクトップのバージョンを確認してみましょう。以上で作業は終わりです。使いながら変更点などをチェックしてみます。まず気がついたのはパネルに設置していた CPU 温度計アプレットが見当たりません。パネルへ追加でセンサーで検索して追加し温度値を設定します。 次にサウンンンドがコントローールセンターにありません。メニューのサウンドとビデオに移動していましたねプランクも表示が変わったようなので設定を変えてみましょう。 テキストエディタープルマの選択カラーがおかしいので編集メニューから設定を選びフォントと色タブで色のスキームを変更する必要がありますプルマで試すと日本語入力は問題ないようですがコントロールセンターにファイテックスが見当たりません確認するとこれらもコントロールセンターではなく 設定メニューに移行しています動作確認してみましょう大丈夫そうですねブラウザーは Firefox と Chromium で動画再生を試しました機能拡張は最低限としていずれも MicroblockOriginH.264iFi と DarkReader のみです フレームドロップを見ていただけるよう、長尺再生で、編集で音を消して早回ししています。最後の10秒だけ通常再生です。 フル HD フル画面で再生したんですが問題はなさそうですねソフトウェアの更新も試してみます おすぐ終わるようになった不具合もあります USB メモリーは USB3 ポートに挿すとマウスやキーボードが動作しなくなるので USB2 ポートしか使えません数日間使ってみて速度面ではまだ満足とは言えませんが今までの n a より随分良くなったように感じます 激重なうぶんつま手を何とかしたいと考えておられる方はぜひお試しを。でももっと快適にする方法はないのか。ということで二つ目はスワップ領域の拡張です。これは SD の一部を本体の追加メモリーとして利用できるようにする方法です。はじめに設定マネージャーパッケージをインストールします。 ターミナルで画面のようにタイプ続いて画面のようにタイプしてスワップメモリーを編集します画面中央に「mem=" から始まる行がありますので1024の後ろに「アスタリスク5」 と追記します。Ctrl-O で書き込み、Ctrl-X で終了してリブートします。これでスワップメモリーが 5GB 割り当てられます。G ラムなので、見かけ上は 10GB ですけどね。ただしこの設定は SD カードが 32GB 以上の場合です。 16GB SD をご利用の場合は試してないけど、アスタリスク2でいかがでしょう。効果は体感でしかわかりませんが、悪くはなってないようです。起動速度は変わりませんが、サクサク感は戻ったように思います。まあ、他に手もないし、これでよしとします。試しに先ほどの動画を Firefox クロミウム、同時に動かしてみましょう。 かな以前の動画でもご紹介したんですが待て 21.04 公開から4ヶ月以上経つんですがアーム版はどうなってるんでしょうかね来月には 21.10 が出るんで 21.04 マテは公開を忘れてるんじゃないかな私の場合ラズパイ常用 OS はと 逆にまんじゃろに乗り換えておりそれなりに納得というか満足していますどうしても待てがいいというなら仕方ないんでもっともっと待てですねそうでないならこの機会にまんじゃろを試されてはいかがでしょうかマンジャロは初期導入がちょっと厄介と言われますが過去動画をご参照いただければ難なく導入できます 画面の過去動画がお役に立つんじゃないでしょうかご覧いただきありがとうございました選挙の季節がやってきました前哨戦の自民党総裁選が熱いですね強力な女性候補もいて予想がつかないですね実は私投票権があるんです 候補者の政策をじっくり聞いて投票するつもりです。でも大体腹は決まってるんですがね。もちろんトランプに一票。ではまた次回。